おはようございます。ラスカラでございます。本日もですね、お取り寄せグルメでございます。というのも、こちらのママイクホさんというサイトからですね、沖縄そばを買わせていただきました。こちらのサイトね、各地方の料理がね、お取り寄せできるみたいでして、今回はまああの沖縄そばを選ばせていただきました。で、こちらのセットの内容なんですけれども、まず、全粒粉麺ですね。早期だと思うんですけど、この、とろ肉と、あと、 トッピングですね最後にこちらのスープとなりますでこの商品で、ね、かなり作り方も簡単でとろ肉の方はレンジでチンをしてスープをお鍋で温めてから麺を茹でてもうすぐ完成みたいだそうです今日作るのはちょっと量が多いのでお肉もスープもまとめてねちょっと湯煎していきたいと思いますなんであの準備するものがほぼないので早速ね作っていこうと思います で、ちょっとさっきね、あの、まとめてって言ったんですけど、早期とね、スープだと、あんまりにも量が多すぎて、ちょっと入りきらないので、別々に入れていこうと思います。で、早期もね、今回、あの、10人前買わせていただいたんですけど、さすがにね、10本入らなかったので、2本は冷蔵庫の方で取っておいて、8本ほどね、茹でていきたいと思います。はい、じゃあ、一旦これでね、湯煎をしていきますと。 で、それと合わせて、こちらにね、お湯を入れて、一緒に沸かしていきたいと思います。よいしょそしたら、こちらも火にかけていきます。で、例のごとく、お湯があくまで、待機で。はい、じゃあね、早期の方は、もう、だいぶ温まってきたんで、こっちは一回火を止めて。じゃこれ。これ、熱いな、これ。冷めないように、これ、ちょっとお湯を移して。はい、だいぶ漏れました。 でこの子は、いったんそのまま待機でちょっとここにスープを入れていきたいと思いますいはい、そしたらこれもいったん火をかけて普通ね、スープを沸かしたいと思いますで、今回も待ってる間にこちらを。 ではね、スープと芽湯でのお湯の方は沸いてきましたんでちょっとね先にとろ豚をね器に移しちゃいたいと思います早期そうきはねこんな感じ絶対うまいやつだこれよいしょ盛り付けができなくなりそうなんで一旦 IH は外します本日はね器はこちらを使用していきたいと思います もう麺茹でちゃおう麺はねこんな感じ全粒粉入りの特製麺でございますい、うん、<咳>これをどんどんゆでこうかなで1分今回やっぱ茹で時間が短いねラーメンとかだと1分だったら普通の細麺ぐらいかな大体 入ったオッケー、うん、はいオッケー見えにくいね〜よいしょ溢れるかもしれないんで、先に麺を入れてよ入ったはいオッケー 本来は麺とトッピングに関しては一緒の器に移さない方が味も移らなくておすすめってことなんですけど、ちょっとね、今日は動画なので、まあ見た目を気にしてトッピングしちゃいたいと思います。まずこの卵を真ん中に置いてみよう。真ん中に置いてみよう。えー、ネギと。ネギこう、そばに持ってみよう。ちょっと紅生姜もこっちに置いてみよう。 これはね別に用意したかまぼこでございますかまぼこをかまぼこはこんなもんなんで残ったのは僕が食べて、うん、最後に少しだけソーキをトッピングしてあげますこんな感じでソーキそば完成でございますので向こうで早速食べていきたいと思いますはいってことで今 完成いたたししましたでごめんご飯ものも食べたいから冷凍のチャーハンも<笑>作ってきました<笑>そしたら伸びるといけないんでね食べちゃいたいと思いますいただきますスープお好きとってるああいいカツオだしあうまいあほっとする<笑>よ麺を。 うまい。あう ま, いあうまい。いあうま。いいやね僕まあ沖縄が好きで結構ね行ったりするんですけどまあそのたびにこう早期そばとか食べるんですけどこれめっちゃうまいよ。すげえうまい。何より麺がうまいね。 うん、結構ねソーキそばって低下水っぽいあのボソボソっとした麺が結構特徴的だと思うんですけどこの麺はね、まあ、生麺タイプで全粒粉も入っててかなりねもちもちとしてるんだけどなんていうのかな甘みとねっとりした食感がしっかりあってこれねめっちゃうまい<笑>ちょっとこのソーキも ここダメだ。ネギがいっぱいついちゃってる。もうね、ぷるんぷるん。うまそう。<笑>いいよ。うまーい。これうまーい。え、ね、この塩の。 タレっていうのかな入ってるスープみたいなのもそんなにしょっぱくないかなりねこう粘度が高いんだけどやっぱり豚の油がね乳化したりとかしててかなりとろみがついてるだけで塩分はねすごくほんとかに優しいよいしょうん スープもうまいけど麺がうまい。はあ、このカツオだしにねめちゃめちゃ合ってる。そうきっとあ。うま。うん。これ合わせるとめちゃめちゃうまいわ。感じがねぶっと出る。 ただやっぱりもともとが優しいから絶対にね別皿トッピングで味がうつんないようにした方が美味しいと思います、うん、ちょっとチャーハンご飯も欲しいよ 素材もそろそろ混ぜてみて<笑>うん、うまい<笑>今日もちょっと早めに出動しちゃいたいと思います<笑>まずこれ、層を切っ 人目<笑> う, めうんちょっと紅生姜うが忘れてた紅生姜とあで全部落ちちゃった<笑>全部落ちちゃった<笑>うんあよりさっぱりするねこれもありだねやっぱり。 完全に沖縄もう沖縄ですよ<笑>このあんとソーキをちょっと絡ませてあーうまい絶対<笑>あーうまい<笑>うまこれあんがけが止まんないんだけどうますぎる だからまあアレンジとしてはさ、スープはね、ちょっと別に鍋とかね、使うとして、この麺と早期で、この塩焼きそばみたいなの作ったらめっちゃうまいと思うんだよね。絶対うまい。あ、絶対うまい。<笑>作りてえ。 やっぱりこうやって麺と具とスープと全部具材が分かれているこのネット販売の商品とかってそのメニューとしてね全て合わせて食べるのももちろん最高だと思うんですけどこうやってね一品一品分けて全部別の料理にアレンジとかもできるんでいいね<笑>汗止まんねえわ今沖縄だから<笑> 後半になるとさ爽やかなネギの香りがねすごくいいうんただねお腹がいっぱい<笑>作りすぎたあったあっいあ ちょっと休憩がてらにコーラ を, ーラをああおそばの方はねラストの一口でございますよいしょ うん。はい。もうお腹がいっぱいでございます。<笑>これ以上食べると美味しくね、食べれなくなってきそうな気がするラインなので、今日はね、こちらの2品は冷蔵庫に入れて、今日の夜でも明日でも食べていこうと思います。あー美味しかった。よいしょ。ごちそうさまでした。はい。ってことでね、今、早期そばの方食べ終わりました。家で沖縄だった。完全に。<笑> 実を言うとですね、僕、ソーキそばってそんなに得意じゃなかったんですよね。単体でってよりかは、まあ、ジューシーとかね、こう合わせて食べて、抜群にうまいみたいな。もともとね、ソーキそばもかなりスープ自体はシンプルな味付けのものが多いので、 まあこうセットとしてね食べるのが基本なのかなって僕の中では勝手に思ってたんですけどこのソーキスバはね、まあ、スープもかなりだししっかりしてるし麺もね全粒粉が入ってて香りもとてもいいものでいやーもうほんと大満足の一品でございましたまたねこちらの購入サイトに関しては概要欄に記載がございますのでぜひそちらも合わせてご確認くださいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあね